皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年11月20日。今日は望みの釣り堀のオールキング祭りでした。とりあえず今出ているのは全部キングサイズを釣っていますので、速攻でお魚を入れ替えます。ドーン。はい。次回のオールキング祭りさんのご活躍にご期待ください。 今週のエピソード依頼帳にバトエンがありましたので忘れないうちに言っておきましょうエピソード依頼帳のお題に出てくるとバトエンのマッチングも瞬足ですねドーンドーンドーンすべての要素が噛み合って運よく1位を取れましたそして今日からまた魔法の迷宮フィーバーが始まりました